の AYX4 を接続しました接続続ししまた完了すごい簡単だったなんといつも使っているマイクを直接このエフェクターにつなぐケーブルがついてるんですよだからサックスとかバイオリンとかトランペットとかマイクでエフェクターをかけて演奏することが簡単にできちゃうんです今までなかったって感じすごーい すごいたくさんのプリセットが入ってて操作も結構簡単なんだよねこの4この40番台のところに結構サックスのパッチが入ってましたトランペット科学とかすごい面白いのがあったりとかそしてこの45番からはサックスのプリセットが入っていてこういう風に切り替えることができますでは実際に音を出してみたいと思いますまず48番のサックスマイレディーってやつを 使ってみたいと思いまーす。すごいなんか一オクターブ下の音が出ててすごいかっこいい感じ。次は四十九番のサックス W F o n ってやつを使ってみたいと思いまーす。 なんかギターとかのワウみたいな感じ。 なんかこれいいですねゆっ子はやっぱり使うならこれぐらい派手な方がいいかな表現の幅が広がるって感じだよねでしかも自分好みのエフェクターをかけることができるんですよでゆっ子もちょっと作ってみました59番にこの「ゆっ子」っていうプリセットを作ったんですけどこれがですねここで中身を見てみますこっちこんな感じまず1個目は「コンプ2番目は「 サックスのワウ。そして3番にピッチシフター。4番にディレイをかけてやります。5番はプレートリバーブ。で、それがどんな音かっていうのをちょっと演奏しようかな。 みたいだよねでもなんかギターとかそういうのともまた違う感じするしサックスでしかできない表現なんだけど今までできなかった表現がこうなんかいっぱい足されてすごいやばめろって感じミラクル星にいけちゃうって感じですねそんな感じしかもですねリズム機能までついてるんですすごーいだからいろんな練習もできるって感じここここのリズムっててとこを押してここ 感じで、こっちでストップって感じなの。しかも、いろんなリズムパターンがあって。 今百二十なんだけど、もっと速く、ほらこんな速くなったりとか、ここで調節できるから、いろんなテンポで練習できるよね、すごい。じゃあなんか試しに演奏してみようかなー。<音楽> 音を録音してそこに重ねてまたさらに録音して1人でセッションしているみたいな感じでできちゃうんですすごーいでは実際にやってみたいと思いまーすじゃあ最初はベースって感じの音をとりたいなーと思うので一オクターブ下げた状態で音をとってみたいと思いまーす があっったらら別になななんかかババンンドメンバーらないいて感じですよね一人で今度ライブやってみようかな A1X4 を使ったらこんなにもたくさん楽しいこととか面白いこととかできるから感覚起奏者の皆さんぜひ試してみてねこの動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくねゆっくみらーでした